羽生譲る、決戦へ向け、心中を明かす、淡々と、焦らず、着実に、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。羽生結弦るにとって、3大会ぶりの優勝を目指す、8回目の世界選手権。3月24日に開幕する今大会は、25日にショートプログラム、SP、27日にフリーを控える。 公式練習後のオンライン取材で、ハブ枠を語った。家を出る直前に地震があって乗車予定だった新幹線を使えなくなったので、それから飛行機の便を変えたりして大変でした。なので練習プランはちょっとずれているかなと思うけど、こっちの氷ともしっかり対話できましたし、いい感覚で最後は終われました。開催地であるスウェーデンストックホルムには現地時間21日に到着。 翌22日昼にメインリンクで行われた最初の公式練習には参加しなかったが、同日夕方、サブリンクの公式練習には姿を現した。公開された公式練習の映像はフリー、天と地との曲かけで、しっかり飛んだジャンプは中盤の3回転ループのみ。その他はタイミングを合わせて1回転から半回転にとどめ、曲の最後までを通しで滑った。 最初はちょっと気合が入りすぎたというか、いつもの空回りみたいなものがあったので、自分のことをいろいろコントロールしながらでした。もちろん、今回はブライアン・オーサーコーチやトレイシー・ウェルソンコーチもいるので、しっかり話を聞き、自分のペースを守りながら練習できたと思います。気持ちとしては割と淡々としていて、ストックホルムに来るまでは自分自身思うことはあったんですけど、 現地に来て滑るからにはやっぱり何かしら意味のあるものにしたいなと思います。淡々とという言葉が似合う曲掛け練習の滑りだった。それ自体には歴感やキレもあり、彼の気持ちや調子の良さも伝わってくるものだった。今は感覚がすごく整っているわけではないのでと話す。ハブの表情はまだ高ぶりのようなものはなかった。いい演技をしたいとは思っていますが、優勝した昨年12月の 全日本選手権みたいにという気持ちは特になく、ここはここで練習してきたことをしっかり出せればいい。これからちょっとずつ感覚と体を整えながらいい演技をしたいというのが今の素直な気持ちです。何か、これをやりたい、あれをやりたい、こういう演技をしたい、といった感じでは今はないですね。北京五輪の枠取りには最大限貢献したいです。あとはとにかく、 自分が目指しているいい演技を毎日一つずつ重ねていって、グラデーションのように良くなっていってくれればなと思っています。最も重要なのは、健康な状態でこの試合を終わらせることと語ったハブ。加えて考えているのは、SP とフリー、エキシビションの3つのプログラムをしっかりと滑り、メッセージのあるものにしたいということだ。まずは自分が納得できる演技をすることが大前提だと思うので、 今の自分の身体と対話をしながら、整えながら、そこまでたどり着いてこそ、皆さんに何かが伝わる演技だと思うので、それまでは今やるべきことをやっていきたいです。ハブは23日の公式練習では4回転ループをしっかり降りたとメディアを通して伝えられた。さらに公開された映像では、SP のレッドミーエンターテインユーの曲かけ練習で少し力を使うジャンプには見えたが、 4回転サルコウと4回転トーループプラス3回転トーループをきれいに決めていた。焦らず自分のペースで着実に心配と気持ちを整え、最初の舞台である25日の SP へ、冷静な気持ちで大会に臨もうとする思いが強く伝わってくる大会直前の様子だった。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。